おっさん、アマチュア、ロックンロール。イェイ。え、どうも、こんにちは、大丈夫です。今回もロックマッションの紹介です。しかも、ビジュアル系。90年代日本のボクシーンを設計にしたこのビジュアル系なんだけども、結構複雑なループだったまです。ぜひ、最、は、後、い、までお付き合いください。 そもそもジュアル系の経緯をたどるとグラブノックとパンクの出現にさかのぼることが 70年代の終盤にイギリスで始まったこのパンクムーブメントなんだけどもそれまでの回顧主義だったこイギリスの規制のロックをぶっ飛ばすっていうのがまあテーマであったんですそのパンクスたちのやり玉に上がってたのがグラムロックというジャンプなんですかねパンクとグラムロックっていうのは階級闘争みたいなもので破れたシャツにエンジニアブーツを履いた労働者階級のパンクスそれに対して着飾った衣装にメイクを施した上級市民階層のグラムロックと。 パ、ね、ンクの方が着せ替えを壊すというテーマがあったんですがクラムロック側の方はですねただ化粧をするということぐらいしかフィラムに使ってったんですでこのきらびやかな衣装を着て化粧をしているという部分だけは切り取らずそして時代と場所が変わり80年代ロサンゼルステクニカルなサウンドとのキャッチなメロディー でこのバンドマンたちのジャンルを LA メタルっていうんだねでこの LA メタルなんだけども数々のメジャーバンドを輩出していることになって、ね、一番代表的なのはモトリークルモトリークールの歴史こそが LA メタルの歴史だといっても過言ではないからこの LA メタルサウンド以外の特徴としてセックスドラッグ・ロックロール 毎晩グルーピーとランチ騒ぎを繰り広げてドラッグに明け暮れるロッカーまさにセックスドラッグロックンローラーなわけよオイラも10代の頃このちょっと危ない感じのロックにどっぷりハマっていたわけださていよいよ日本の話日本のビジュアル系には2系統の流れあるんだよねうまく、あ、1つ目も多い80年代ぐらいに既に日本のグラムロックが根づき始めていて 例えば、沢田健二、今村京志郎あたりがメイクをして歌い始めていたんだけれども、ボーイのボーカルの氷室圭介は最初の頃、キャドルなどのオールドスタイルのロックンロールを志していたんだけれども、ボーイ決戦前のある日に RC ザクセンのライブを行っ て, て、ボーイの決戦に導ったという逸話があったんです。んで、もう1系統、LA メタルに元を発する不良っぽくてケバいメイクを取り入れた。この系統がインディーズのハードコアメタルの人たち。皆さんご存知、X がまさにそれ。 ラルカアンシェルトの黒い目もこの中にです当時の日本のインディーズ系のロックシーンっていうのがエレメタルとまさにそれであって喧嘩上と打ち上げでは暴れて店を大破し取り巻きのお姉ちゃんとバンドのメンツは穴ナ兄弟だ<音楽>い今夜も一回、まあ、ビジュアル系っつってもどっちかというとグラムロックでメタルの集まりに近かったんだけどそういうイベントもののライブに出してもらったことがあるんだけどすごいな、ね、バンドのがんロー メイメクしたね打ち上げなど一緒にできたことにされもう、ね、人種が違ってたさて本日はオイラもですね昔は懐かしいんですけビジュアル系ってっても、まあ、ビジュアル系無理なのでヒゲ<笑>も生えてれば髪の毛に色を入れてないからね助走系とかじゃなくてグラムロックっぽいってそれをしてみようと思うさて本当にやりたくないんだけどね今日はベースメイクから なんかまあ、ねうううん、次、アイシャドウ結構さつくつ く, つく入れるんだってイメージですね。 髪型といえばね、このあの人たちって結構こう、逆立てって、逆立てって、モリモリ逆立てってたイメージがあるんで、昔よくね、1年目と長屋だったみたいなのが、の雑誌とかにね、やり方が出てて、酒串をね、立てるって言われたら、酒串くらいなもの出ね。<笑>ボサボサ アクセサリーはジャルジャルつけて い, ないんだけどちょっとないので、は<笑>い、ストーブでごまかして、完成です。でもさ、これさ、時代錯誤だし、すごいダサくね<音声>、えー。今回のさ、アマチュアビッール、いかがだったでしょうか。<音声>えー、大蔵さんのこのダッサーいコスプレを見て、昔を懐かしんでくれた方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた。